ありがとう。どのホテルに泊まろうかな。<音楽>もうお腹ペコペコ。こんばんは。私リオでーす。カジノのブラックジャック代でディアやってるんだ。と, とっても面白いよ。遊びに来てね。 What? <laughs>